じごやで大きい声でしゃべってた。おっさん。うん。うん、うん。<笑>最後めっちゃ。<笑>人にいつも言うじゃないですかどど。どこに、どこに、どこに対して大きい声で。えっと、マイクを使って、あの命名者の感謝状を読むと。ハウリングン。え、ちゃうちゃう、だから、どこに。向かって僕はプロに向かってさ。はい。いや、だから、一般のこっちじゃなくて。あ、じゃないです。このカメラに聞こえたら、こうやってやるから。うん、はい、よろしいです。 今俺がいじめられてるの取れたからな。 リンパの話してんあーこれこれ回ってんね<笑> いやー、ポロンじゃないから。戦<笑>うの王様的な。ようわからん。いいいいいいい<笑>私にしか、見えへんのかなみたいな。はい。<笑>はい、ポロン。はい<笑><笑><笑>はい<笑> さん、さん余裕があったら写真撮ってほしいんやけど、はい、余裕があった これぐらい一番こうただけていただんまか。た<笑>。 んこ の, <笑><笑><笑><笑>のかな人っっじゃ、ね、<笑>あれこっっこっちに向けた向けたてバッカーんてシアンとっしとここにあの矢印がついてるからこの矢印を。 向けたほうにつけなこうやって引っ掛けたら名前見えへんからっに引掛け逆やったら引っ掛け直すから。はい こっち向く と, お 客, はく お, い、うん、とお客さんが入らないようにってことですか くだり終わりました、パンダをやりました、で、パンダとつなぎの間にあんなことする可能性はあるのか、しってなかった感じで速さも、必ず食べすいのよかったと思うので、あんな、ままま、走るぐらいだったら喋りながら、もうちょっとあれば、もうちょっと、ヨネがもう、クッションだから、お、うん、もしも い, いかな。あれはカナダトラブルありやす。いから、 私がこの子にいいよって言ったら、この子がそこから多分丸とかしたら、ではこの子ちゃんのて、それなんかつなぎしゃべりしておいて、彼、え、方、っと、だめやったら私、逆に絵かあげて帰さへんかなで、ちゃんと帰ったら、この子にいいよって言ったら、この子が丸って言ってから、この子別になんかそんなかっちりしてな、ああ、緊張しますとかでも言ってくれたら、それに対して私が何か。 楽やねん、はい、大丈夫からやねん、はい、<音楽>そん な, なんかカチッカチッカチコチの方式みたいにしようじゃなくて全然あの最初 の, あの言わないかこんにちは何通応募あって」とか「そうやって選びました」とかいうのだけちゃんと間違いなくれゃ汚れて。 あとっええー、まあ。 プルルってなってんの？ま、ね、だ俺のは繋がれへん。ちなみにショートメールも届かへんみたい。あそれやったら大丈夫。ワイファイが届くところであれば。 ああれれ、ある の, のかな、やっぱり。ダメ これからリハーサルです<笑>ちょっと待って一回かけていいのかなかけていいと思いますかけかけますね、メルメンシャさんにもしもしオブロ。違う方これじゃないはいチビちびい方わかりますかいたありがとうございますそれで今からリハーサルさせていただきたいんですけれども 由来お願いしますって言ったら由来をそのまま喋っていただいてもいいですか。お願いします。はいじゃあはいお願いします。じゃあちょっと移動します。そのセリフもしゃそのまま喋らせてもらいますね。何？ちょっとあそれ何？何は<笑>はい。<笑> 見ちちゃったこういういいいいのががががられれればあそ気持<ち>悪い<笑><笑><笑>あ目がぎやばいよもて、はい、君いるよんやばい。 どんだけ入<笑><笑>れの子<笑>緊張してんじゃん。<笑>あ んや<笑><笑> っ, っしてる台風には気持ちはな、うんうん、い, いんですか うん、これあれはにぎやすい気分もないかないやたかそんなか<笑>うんエサあるな。はい はい、大丈夫、大丈 夫, ですよね、大丈夫、大, 大, 大丈夫じ ゃ,、うん、じゃない、あんまり大丈夫じゃないかな。でも動かしときたい。わ、まあ、くてちゃんと止めてく開けてるもん。わからないようになるかな。一万回ぐらい上げてるやん。これ大丈夫ですね。 ちょっとカナタよかったと思わへんめちゃくちゃ回転も連続で名弁明者さんのどんどんさんにな、まあとは関東から感謝状を読ませていただきます関東お願いします1年7月5日に伊勢シーパラダイスで生まれたカリフォルニアアシカにあまねという愛らしくカンタファミリーの一員にぴったりな素敵なお名前を付けてくださいましたよってここに感謝の意を表します 令和四年四月五日株式会社伊勢苗と岩パラダイス伊勢苗と岩うフレイズフレイアイ水族館シパラダイス館長田村隆太ありがとうございます。ありがとうございます。感謝状です。ありがとうございました。ありがと、はい、後日ですねどんどんさんにはこちらの感謝状 と,、はい、と伊勢シーパラダイスの年間パスポートと。感謝です。来年。はい です先生りにかこっいいい写真だけ写真広報用撮ります。はい でこまめっちゃスタッフおるな<笑>、ガチャガチャガチャって出てった。 といくんう、ね、そこ<笑><お>いいで写真はご様すすうざまーはい長かったね。 <笑>弱かったです頑張るよー<笑>あー頑張りました子供ちゃんの名前が決まりましたやった ー, ー, ーやったねすごいよだれがすごいよこれ